手焼きですね焼き。これ、去年、つわり作りをするということで、やったやつなんです。どうするここから出たねって、結局使えなくなっちゃうって。ね、わかります。これね、だから、もう一回ここまで追い込んで、追い込んで。っ、う、て、ん、いうですね。これ、もの、何箇所か、まあ、まあ、まあ、出てきてるんで。マジか。ここはまた、やっぱ同じように、ここ、出かかってるんだけど、まあ、傷つけて、この割とかから、でもいいんで。はい。次は、ちょっと、お兄さんシリーズを。お兄さんシリーズ、はい。 また来週ですかね、こ<笑>れは。はい、こんにちは。<笑> えっ、ー、と、先週は、もうちょっと小さいやつを。先週。先週か、ど か, と か, とかいややん。えっ、ー、と、そうですね、じゃ、もう、もう少しお兄さんのさん。実際できてるんじゃない。ですかほぼほぼできてると思いますけどね、まあ、こうやって作っていくと、こうなりますよっていう。なるほど。感じですよね。良さそうね。良さそうな。うん、まあ、これいってみますかね、じゃ。これとか、ちょっと、こっちが出てるじゃない。出てますね。これがどうな。どうなっていうか。ああ、じゃ、あこっちやってみますか。じゃああ、これからいきましょうか。あえてね、ちょっと問題になりそうなやつ。問題のありそう。やった方が。 紐で巻いているのは、でまいているのは枝をかわねると、とまあ出を良くするためですよね。割れてる割れてるっていうか折れる枝も結構ありますんで、たまにポロポロって取れますけど。これがゆっくりこう戻っていく、ねね、だんだんだんだん広がっていくんですね。あ、これ折れてますね。ほら。あ、本当だ。あ、曲がってるのか。曲がってるけど折れてはいないか。どのぐらいですか。もうこれどうだろう。でも結構古いですよね。もう十年ぐらい持ってるかもしれないですね。そしたら。 あのね、たくさんあってここら辺は作っていこうと思ってやらずに取っといてるやつなんで10年間まで毎年、間毎そうですねりを続けやっ て, 続けてねそうですね、それだけ長い年数かけて一つの ね, ねこの作品を追ってで成長してきますからね陶芸とかね絵とかっていうのは一回作っちゃうと終わりなんでしょうけどう、ね、これもう先ちょっと洗いましょうかね。はい この子たちトいく本鉢に入れるんです。どうですかね、<笑>まあだから、粘りはね、できてきたらね、もう入れてあげたいこところですよね。どで今日の、うん、あの粘りによっては、もしかしたら、可能性がね、あるかもしれないですね。選抜入りちょっと。そうですね、目指す、ね、か, か。か。か。もう、いいって言って、うん、安い鉢でお祭りに出すかって。三、うん、通りですね。通り。うん、このまま、仕立て鉢っていうかね、に入れて、粘りを作ろうと。 将来性を見て思うかこれ、うん、はもう完成だということで本鉢に入れるか今はお祭りで売っちゃうかこの黒があるから初心者の人とかね欅かわいいっつって書字があるじゃないですか そ, ですその裏にはね、まあ、これだけのね、の黒があるってことですよね<笑>いくらだって10万円ったら 買わな い, じゃないですか普通そうです ね, ね1年間の一生懸命育てて1万円ってなっちゃいますよね 10, 10年間10年間でねそうですよね、うん、ああそうこの間ツイッターであの女性の方がとなんかちょっとやり取りしたんですけどーやつあいやそれはやですけや<笑>ケあげちゃうとかって言うんで、はいはい、もったいないよって話で野田の東場園で、はいはい、一番最初私ここに来る前に野田の登園最初一回行ったんですね、はいはいはい、でその時に三千代30年で 80万円って気があったんですよ品っごいきれいな木で80万円、うん、で100本種まいたうちの1本だよって、えーうん、だからそういうのができる可能性があるっていう、ね、夢ですよねなんかねロマンですよね、えー、結構僕思うのは、うん、初心者になかなか進められないじゃないですかははい、はいこれそうす、ね、できないじゃないですか、うん、そうで す, すねこの今だからこそねこうやって動画で見れるっい、ね、うんうんう ん, うん、うん 作り方わかんないわ、ね、かんないですもんね。いくら強いと言われて。そうですね。あの、そうですね。この目穴 な, なんていうのもね、うん、普通そんな怖くてできないと思うんですけど。実際やってね、やるんだよって見れば、うん、あ、そんなふに洗うんだ。<笑>そこで、見ったらね、わかりやすい。うんうん 洗ってみてみですね、はい、毎年これぐらいに切って今ずっとね回ってましたけどあれぐらい伸びちゃうってことですもんね、うん、だから2年置いておくともうパンパンですよ、ね、パンパンパンパンですねパンパンやでってやつですよねはいよくわかってるけど<笑><笑>そこにはねあんだけ取ってたはずですけどね綺麗にこれだけ出ちゃうっていうことで す,、ねんですんねね、なんかカットポスターかなんか貼ってきますか今度。 カットパスと か, <笑>うう か,、ね、から昔言ったかもしれないですけど鉢 の, の底に500円玉置いとくと、はい、もっとちっちゃい木ですけどね、うん、そ, そこから出てこないとかで500円もったいないんでペットボトルのキャップを置いといたことがあったと、はいはい、それぐらいそこにはいらないよってだかそこにかこれ出てなかったらもっと横から出てるってことですもんね多分おなんかでもなかな か, かかもしれない うん、ここはういう横切ってる根ですよね、はいはい、こういういの取らないとそこがへこんじゃうんで。 うん、バンコンがいいですか、毛曳の最終的には。バンコンがいいですよね。あとはね、これがだんだんだんだんでかくなってきちゃうと、でかすぎてもうやだっていう人もいるんですよね。うん、なん か, か上と下のバランス合わなくなってきちゃうみたいな、うんうん。これなんかもう良さげですもんね。とねこれね。ああ、そうですよね。うん。そうするとね、ごつすぎちゃうって、うん、逆にあの土の中を埋めてあの日に当てないようにしてる。なるほど。うん 暗黒がどんどん大きくなっちゃうからうん、そうですねカエデとかのね毛揚げなんかカエデか す, す,、ね、すっごいなりますよね、うん、これもちょっとどうするかですね こ, のこれがこれがね、でかいですもんねこういうのだから一回切っちゃっていいんですよもうね。これは干するの期待するんですね じゃないと、ごついですもんね、これだけ ね, んありますねうん。ちょっと後戻りするかもしれないけど、その先を見せたらっていうところですね。選抜入りは、まだちょっとっま、ね。まだまだですね、まだ作るところですね、お祭りにも出ませんと。お祭りにも出せない。はい。<笑>出っ張ってる、こういう、こういうねですね、こういうのを綺麗に取っていっちゃいます。こういうやつですね、これ 横, 横切ってるやつ。はい。はい。取っちゃ。 長いの、あと裏ですね。裏を先取っちゃいますね。はい。はいはい、周り周りを切っていきます。はい。はい、これも下に。 これですね、上出ちゃってるんですけどここにありそうなんで、はい、っ取っちゃいましょううんそうするとこれですねまずねこの太いやつこれと、ね、あとこれもやっぱ去年遠慮しちゃってると多分それがあとあとやっぱり気になっちゃってるんでこれですよねこれまで切っちゃいましょうちょっと出っ張ってんだよ これもです、ね、あだからここは多分ね切り替えてこういうのが出てきてるから、うん、ええええここも少し追い込んじゃってですねまあ将来だからどこら辺にイメージするかですけどねここら辺でこうイメージするんだとするとやっぱりここでいいわけですよねうんこんな太いところまでバンコンないですからこれまでこれだな問題はこの辺ですよねどうすっかな。 これも、なってますけどねちょっとここがこうつい気がするなこれはこれこれ取っちゃういうこういう際をねやっぱきれいにしてあげてあの土とか詰まってた場合はであのそこからまた出てきますんでまあでもだいぶまあできつつあるって感じですかねここはやっぱりここに太いのがあったんでこう引っ張られたんでしょうねこっちね少しね。 ここ、ここは、少し膨らんでるっていうのは。ああ。おに。うん。太ったって。太ったってことですよね。お祭り行っちゃうかな。お祭り行っ<笑>ちゃうかな。もう一年育てますか、あんまりね。これやっぱ作る楽しさなんでが。そうですよね。作り方ですからね、うん。売る話じゃないから。そうしましょう。 売る楽しさで、毎日成長楽しんで、えー、そしておお、お嫁に生かすみたいないそうですね、いくつかですいつかですよねまだもうちょっと育 て, てでも本当によくできたら持っておきたいとかあるんですかやっぱり、まあ、そうですねやっぱりどうしても売れない切ってありますよねこれなんか多分一生売らないですよね一番欅一本 っ, って言ったら これ一番のこれもお気に入りですね。なかなかね、こんな木はないんで。ちょっと話を途中脱線しましたけど、ちょっと切ってみましょう。これとね、これがちょっと楽しみなんですよ。これ、えー、<笑>これはだからもう大きくさくないんで、もういつも鉢ギリギリなんですけ ど,、はい、ど。もうこれ以上大きくしない。だからもう粘りはもう必要ないんですよね。はい、はい。ええー。 枝もでも結構出来上がってる。そうですね。だから完成に近 い, いやいや、もうもう完成ですね。これはあの何度も展示会とかも出してるんで。これちょっと焦げてくるとパンパンですよね。なんか粘りがいいかな。<笑>正面がどことかね。難しいですよね。もうね。うんなってくると枝がこんだけ出てるから、やっぱり幹がね。丸って言ってもやっぱり太く見えるとか。粘りがよく見えるんで、はい。そういう選び方になっちゃいますよね。 話がどんどんすしちゃうが脱線して。これは、これはお。お気に入り。で、えー、っと、すごく綺麗にできているんだけど。粘りを作っていこうという木ですよね。うん、だからこうう。こは結構いいってことですか。これは結構いいですね。木ですけどね、大きいとたって、また、二十センチ。話がどんどん脱線してますけど。 うあれがあるんですよ。そうですね。うん、この枝分かりがれが綺麗なんですよね。うん、見えないですけどね。サムネにちょっとしにくい。<笑>しにくい。<笑>なんだこの形はってなっちゃうんですよね。あこれは多分良くなると思うんですけどね。やっぱり粘りが良くないからこれ作ってるんですよね。なるほど。根りを作る木はこいつシャツでバズで完成する木はもうこういうふうに、えー、大きくしないってことですよね。なるほはい根張り作ってる木は。 ちょっと削っていきましょう。はい、はいね。もうちょっとまだありますよね。必要なのはこの上なんで、この下のやつをえ、ね、そうですね。あとあの手焼き手焼きの鉢はですか。ここに上に大事な根があって、下に下に結構でかいのがあるんで、はい。はい。こんな感じですね。はい。はい。ここまで追い込みますよってことですね。 じゃあちょっとこれさっき水の中に溶いて鉢の余裕。鉢の余裕。はい。お祭り出すやつをね少し選ばなくちゃいけないんですよね。天、う、気、ん、もうでしょうか。そうですね。結、う、構、ん、知り合いも増えたから業者さんでも知ってる人がたくさん出すのかなと思って。ああはいはいはい。し、うん、っかり業者さんね。うん 顔濡れちゃって。顔濡れたというか、突撃、突撃してるの。木村先生とか行ったの、すごいですね。ビビってんのがばれてますよね。あ、カりますよね。<笑> 多分だからこういうのは多分やったんだと思うんですよ こ, ううこの元から小っちゃいの出るっていうのはこういう作業をおそらくですけどねここですねちょっと汚いんでこの木一本で終わりそうでこので終わりそうです<笑>そうかとれ高とれ高すごいですね先週のもあるんですもんねけやきけやきの植え替えだけで四本ぐらい動画撮っ 出したらどう思うんでしょう、ね。うか<笑>変わり前がねえじゃないかって。<笑>小ネタがあればいいんですけどね、なんかこう。あ、そうだ、矢島園さんにいただいたそういえば。あのき種、あれですよ、出てきましたよ。5センチ以下の太いやつ作りたいんですよ。あ、違うのかね。なんか。すぐ伸びる動画でね、やってたんで、もういいんでしょうけど、ここってたっけ、桐生から。 栃木の方になんかと行く途中にすごくいいのがあると思うねえー、でこれもちょっと水苔けを少し当ててあ、はい、げましょうはいでえー、これでいいだけはケヤキは盆栽始めましたってケヤキ買ってきてもう、うん、本鉢に植えれないっていうああ、はい、<笑><笑> 10年<笑> そうですね。って考えるとちょっと。かわいそうですよね。うん、別に、売れるけど、うん。そうですね。いや、だから、もう、より高みを目指してるってことですよね。売、う、れ、んね、るけど、粘りのことを考えると、ってことですよね。うんきっとねうん、だから、まあ、売るのが目的じゃないから、うん、粘りを作る、楽しんでるんでしょうね、これね。 完成形を目指し て,、うん、してなんかだかだら盆栽の中でもちょっと特殊ですよねそうですね樹形が限られてるというか、うんうんうん、そうですね、うん、形もね、もう大体同じような形で大きぶとか株立ちそうです ね, 株 立, ですね、うん、株立ちみたいんだよな、うん、株立ちね、株立ちね株株立ちっていうか、あの雑木みたいにやるんですよね、はいい感じですよね、ケヤギの株立ちってね いや、あのー、贅沢、あ贅沢だって、こんなにいっぱい日焼けをね、使うって。慣れ買ってきて、つけちゃえばいいんじゃないああ、そうですね。この間、あの、キミカさんでやっぱいっぱい買っておけば。ああ、はいはいはい。いや、いっぱい巻いてますよ。か、なって。ね、選んだぜ、要はなかなか、昭和の辛いっす。そうですね。はい、これも、本当はね、あの、落ち着いたら、半年ぐらい経ったら。 取っっちゃった方がいいですとはいということで完成です。完成完成です ですかね、こうやって毎年毎年、ね、そうですね作っていく根作っていくってことですねちょっとあのもう一本やると時間がで<笑>、ね、あと2本あるんですけどね<笑>ここということで、はい、まだまだ続きますま、はい、だ続きます 今どうなるかって。でもちゃんとできてますよね。まあま あ, まあ出来かかってるやつを、まあ買ってるんでね。うん、そうですけど。どそれをち、はい、ちょっと目を見てみたいと思います。三週連続。契約。はい。よろしく。<笑>ありがとうございました。<笑>